全国1億2000万人のプライベーターの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はこのバケットポンプギアオイルを交換するためのポンプですねこれをメンテナンス修理 し, てしまおうって思います流量計付きですね最高ですわ ハンドルを動かしてみても全然スカスカではないのでもしかしたら壊れてないかもしれませんねこれ壊れてなかったらめっけボんですよそれでは始めましょう今日は油まみれになっちまうのは分かってるので。 働く男のニトリルグローブですはい、どんどんバラしていきます前半はバラすだけなのでなんでこのポンプをゲットしたかまあ手に入れたかっていうお話をしていきたいと思います 先日ワコーズの E クリーンプラスをランドクルーザー80に、えー、注入したんですが、まあ、その時に、まあ、一緒にオイル交換もしたんですよね、まあ、オイル交換すれば廃油もたまりますのでガソリンスタンドに捨てに行ったんですそしたらこのポンプが捨ててあったんですよ知り合いのガソリンスタンドですからなんで捨てちゃうのって聞いたら閉店した 系列のガソリンスタンドで使ってたこのバケットポンプの方が新しかったらしくて、まあ、それを使うということでこのバケットポンプがまあお役御免になったということですねまあね捨てる神あれば拾う神ありですよてか分解しないでくださいって書いてありますね大丈夫かな<笑>まあ そんんなことは気にししまませババンバンらしていきます私はこのポンプを自分用に使うので、まあ、オイル販売するわけじゃないですからね流量計はいりません<笑>はい分解洗浄終わりましたてかあれだけ油まみれだと全然錆びてないですね 兄貴は消えちまったおやじの代わりに油にまみれて俺を育てた気を取り直していきますほんの半年くらい前まで使われていたものなので実際不具合とかなさそうですね。 みんな大好きベルハンマーてか左手思いっきり怪我してますよねこの間ランクルのワックス掛けをした時にちょっと怪我しちゃいましたこの怪我があるんでカメラの動画が撮れないんです手がアップになりますからね うん、いい感じですここの部分を止める割りピンがなくてクリップが刺さってましたなので今回この二重リングで。 代用しちまいましょうはいオッケー牧場 有料系の組み立てです果たしてうまくいくんですかねバラした時と逆の手順で組んでいけばまあ問題ないはずなんですけどね この内蔵されているスクリーンですが目の粗いものと細かいものがあります私は140番のギアオイルを使うつもりなので目の細かい方のスクリーンは後で外すかもしれませんホースの取り付けにはシールテープを使いましょう 今回のの一番の問題点はここかもしれませんねホースがひび割れてますひび割れを補修するにはこのシリコン系の充填剤と灯油を混ぜて塗っておきましょうこれってタイヤのひび割れとかにも使えるみたいですね軽トラのタイヤがひび割れてきたんで後でやってみましょう マスキングをして、塗っていきます。ああ、五時のチャイムが鳴ってる。 朝かかかからら始めて夕方までかかりまでりすからね結構撮影しながらだと時間もかかります編集はもっと時間がかかるんですけどね<笑>はい終わりました綺麗になりましたねこうしてみると程度もバッチリです 何度も言いますがこの流量計付きのバケットポンプはマジでお高いですから嬉しいですそれでは皆さんまたねーはい OK 牧場 Thank、you